皆様、お聞きよう。衆名誉と申します。本日、よろしくお願いいたします。<笑>さて、数日前に1日だ、一日かけて、その星りあった人生のかに、ワイキルの土砂災害、そして、一年を超えた後も、愛知レール、ウクライナ侵攻など、 重要な国際ニュースだときに報道されたこともありましたので、それたいけど、からなかなかやりきれない自治的な相手もありそうです。もちろん、出かピボなことについての話が、決して、望ましくないですが、ただ、いつまで、不つぼな真実が収まるのか、それは聞きたいです。一方、今年において、 特に、大雑動画の方が一番伸びていますし、自分のプロデュースした YouTube の衝動動画よりも、投票数多いようですので、今後も、知的な解説動画がプロデュースしないでは言われませんよ。まあ、実は、むしろ、他の時期や、 他のトピックについての話もしたいという本でもございますので、実は、実の様に、もっと楽しませる面白い動画が、プロデュースしたいですわ。皆様はいかが思われますでしょうかもしよろしければ、コメント欄で、ご感想なと、お教えいただきましたら、嬉しいございます。ごけら、誠にありがとうございます。 どうもどうぞよろしくお願い申し上げます。はい、それでは皆様、また次回の動画でお会いしましょう。失礼いたします。